よろしくお願いします。おいします。よろしくお願いします。ますーす。緊張しました。日が昇きです。<笑>よろしくお願いします。ということで、えっ、ー、と<笑>普段はですね、ナッキーとガッキーと呼び合っているので、ナッキー・ガッキーでいいですかね、はい。いいかな。いいと思います。<笑><笑><笑>なんかそのこの YouTube 企画なんですが、ねちょっと今新型コロナウイルスの感染拡大でこういろんな影響が出ていて。うん SNS とか見ててもこういろんな言葉がね飛び交っててで中には例えば「頑張れ」とか「ウイルスに負けない」とかすごく大事な言葉だし誰かの励みになってるはずなんだけどでもやっぱりその強い言葉がこうしんどい人たちって一方でたくさんいるだろうな自分もやっぱり時々しんどいなっていうふうに思うしでこれだけのやっぱりこう影響が。 出てる中で、うん、頑張れっていうのも大事なんだけど、もうこの状況で生きているだけで十分頑張ってるんじゃないかなっていう風に、うん、はい、自分でそう思いますね。<笑><笑>なんかやっぱりあこういうこと、しんどいな。とかこういうこと不安だなっていう。風うにこう気持ちを持ち寄れて初めてこう。少しこう気持ちが軽くなって、一歩前に進んでみようかなっていう風うに思えるんじゃないかなと思って。じゃあ。 日頃誰にこれちょっとしんどいよねとかこれ不安だなって話してるかなと思ったらガキやと。嬉、えー、<笑>しい嬉<笑>しいなんか一緒にできないかなと思ったのが私なりの経緯でございます。よろしくお願いします。ということでですね、今回の第1回、記念すべき第1回のテーマが、うん 生きづらい時にどうしてるかしんどい時にどうしているのか、うん、っていうことで、まあ、いろんなメッセージとか質問とかもいただいているんですが、うん、楽器的にはそのまず最初にどういう時にこうあこれしんどいなっていうふうに思いがちなのかとか、うん、でそういう時に自分なりにどういうふうに対処してるかとか、うん、どうか。うん もうやっぱり今4月以降、生活が変わっちゃったからそれに慣れるのがやっぱり皆さん一緒だと思うけどすごい大変で仕事もリモートになるからいろんなマイクと買わなきゃと か, <笑>なんかそれやり方、このアプリ使えるようにならなきゃとかログインしなきゃとかそういうのが結構大変だし起きる時間とか寝る時間も変わっちゃってでそれに慣れるまでがすごいしんどかったんだよね。新新しししいいいい仕事ととか新しい学校っってててうところでももやっぱりすごいね4月は緊張してても5月 ととになっちゃう人とかもいるけどそれがもうなんか世界一緒に急にあのウイルスによって働き方とかが変わっちゃった人が今も多いと思って私自身もやっぱり日常を新しくするそれに慣れていくのがすごい疲れてて最近やっと起きる時間寝る時間仕事の内容やり方っていうのが少し落ち着いてきたかなっていう。 感じがしてます、うん、あのでもやっぱりすごい大事だなと思ったのは日を浴びることだったり軽く運動するのをもう習慣にするとか、うんうん、できるだけ同じ時間に起きてご飯を食べてっていうことをものすごく意識的にしないと、うん、家にずっといるとできなくなっちゃって。うん、<笑>だからそれがやっと リズムになると少し楽になったかなっていう感じがして、まあ、日常アップデートするのにものすごい移行に時間がかかってすごく大変でした。なんかこう、はい、かリズムが乱れるっていうのがシ新リともにこんなに負担になることがですよ、ね、こんなにくるんだって思った。本当に大変だった。今回のこの YouTube 企画はその、うん、事前にいろいろね話してる中でこう、うんうん、1.5 号機の。まあ<笑> っていう逆に緊張するよ<笑><笑>そうなんかこう 1.5 号機って何やねんっていうところでこうこうちょっと説明しておくと私たちよくさこう初号機初号機が仕事モードだっけそうそうそうそうで2号機が普段のゆるなのゆるゆるなの<笑>。<笑>でなんか結構これって大事でなんかこう別にこう表裏があるとかじゃなくてなんかずーっとやっぱりこう。 注意を配ってずーっと緊張してずーっと頑張っちゃう初号機のまんまだと、うんうん、やっぱり心の糸がさこうずーっと緊張状態だからいつかこうプチってなっちゃうような気がするんだよね、うんうん、だからやっぱり初号機と2号機の、うんうん、2号機と<笑><笑>そうそうそう使い分けのメリハリって結構大事だなって思うよね。うんうんうん でも今2号機同士でさ会えなくなっちゃったからすごい寂しいよね。<笑>ゆるっとできないよね。<笑>だから 1.5 号機で活動する時間もねできたんだと思う。<笑>確 か, に確かにその中で今回は事前にいろいろ質問とかメッセージとか、はい、しんどい時にどうしてるとかメッセージをもらってるんですが、うんえー、これはペンネームですねはるかさんという方からしんどい時これどうしてるっていうところだと思うんですが。うん 最悪の事態を想定してプランを考えたり友達と電話して乗り越え方を一緒に話すっていう風に書いてくれてて楽観的な見方がなかなかできないことのやっぱりしんどさみたいなものもあるから多分この最悪の事態を想定してっていう言葉がね出て、ね、きたなと思うんだけど、うん、今言ってくれたみたいにこう友達と話すって別にこう有意義なことを必ず話さなくても、うんうん うんうん、なんか雑談大事だよねそうなんだよね、すごくこうやってオンラインでできることもあるしオンライン飲み会も私たちもやったしできるんだけど、うん、でも、なんだろうね、こういうツールって情報を伝えるにはすごく向いてると思うんだけどなかなかこう、うん、空気を共有するのには向いてあんまり向いてないんじゃないかと思うんだよね、だからその場にいてリラックスできるとか、別に喋ってないんだけど、うん、なんだろう。 鍋が煮げてるでも何でもいいんだけどなんかそういう空気をなかなか共有できなくてなんかそれがしんどいなって思うよね。うん、なんか最近元気にしてる仕事が今こうでねとかここ勉強してて分からないんだよねっていうことには向いてるのかもしれないんだけど、うん、あなんかもう疲れちゃったから一緒にぼーっとしたみたい な, なんかそういうことには な, ん か,、ねうん、なかなか私はまだなれなくて、うん、なんかその辺はどう思うなっきゃどう思うそう、ね、そうそね、うん、なんかやっぱりこういう 意義がなないいことではないし、むしろすごい楽しいと思うんだけど、うんうん、やっぱり、うんうん、コミュニケーションってこういろんなニュアンスとかを交換してたんだなって、うんそうなね、そうな思うよね。やっぱり<笑>そうこんな時間にいないことによってそういうやっぱり細かなニュアンスとかがそがれちゃうことは確かにあるなと。うんなんかでもただ やっぱりズーム飲み会とかやってみて普段は見れない、うん、みんなのやっぱりこう生活感あ家の感じとかねその後ろの本棚のそれ何とかおつまみに段何作ってるのかとかあーあー猫飼ってるとかねだからんかこうこういうやっぱり状況になって新しい人間関係とかをどんどん開拓していくっていうことは、うんうん、どうだろうちょっと難しい面ももしかしたらあるのかもしれないけどね よく知っている間柄で、うんうん、やっぱりこう深めていくみたいなこともできるのかもしれないなと思うよね。いろんなこうメッセージもですね他にいただいていて質問もちょっともらっているので紹介していきたいと思うんですが、はいえー、東小雪さん、安田夏樹さんはじめまして、はいえーとですね、この方は大学1年生でまだ大学に入学したば、はい、かり入学って言ってもねこう いきなりこ う, う、ね、リギュラーなね状況が続いている、うん、ということなんですが、うん、えっと大学1年生で入学したのはいいものの大学生らしい生活を送れていない大学生ですここで突然ですが、うん、質問させてくださいお二人の人生の目的を聞きたいです今お二人が活動されている背景にはどんな強い思いがあるのだろうとすごく気になります目追加になりますがその人生の目的に沿ってどんなもの人世界 そししてて自分を作り上げたたたいいいのかもし可能でであれば教えていただきたいです僕は小学校3年生の頃から自分にとっての幸せは何かを考えてきました未だに見つかっておらずコロナ禍で自分の軸を持つことの重要性が高まり答えが出ないことに焦っていますまだ自分が好きで好きでたまらないものも見つかってないのが現状です、うん、ということなんですがどうですか、うん、このメッセージ質問聞いてみてみ あーなんか私、すごいこれ読んですごい考えちゃったんですけど自分の生きる目的ってなんかこれだっていうのは私はないですね。 だろうな私はマイノリティの支援をしているんですけどでもそれの支援をしてるっていう気持ちでやってるわけじゃなくて私ができること私の経験からもっとこうだったらいいなとかこういう時困ったなだから今私が持ってる情報とか経験でお手伝いさせてもらえるなっていうことをやってるからすごい頑張って支援してるっていう感じは全然ないんですよね。そそれれれがががまた生きるるるる目的かかととと言われると私が日々やらららせててもらえることそれが仕事になっい 気がしていてなんだろうね、すごく大事には思ってるけど、うん、それが私の生きる目的かって言われるとまたちょっと違うような気がして、うん、なんだろう生きる目的ない、うん、<笑>なっちゃんはどうですか、うんうん、分か分かなんかこう生きる目的とかもうちょっと若い頃だったら将来何になりたいの夢あるのあみたいな感じで。そうだね なんだろうそこに明確に答えられることが正しいことみたい な,、うんうん、なんかやっぱり小学生の時とか こ, うこれからの目標を勝ちましょうとか将来の目標を勝ちましょうとかあ、まあ、考えること自体は大事なことだと思うけれど、うんうん、こう持ってる人がすごいとか持ってる人が正しいっていう持ってなないいとダメみたいなそうそうそうそうそう。ねでもなんか持って いなければ生きられないかって言ったらそういうわけじゃないそんなことない よ, なんだよね。<笑>もうちょっとなんかこう肩の力を抜いて生きてるっていうこともう生き て, て, うてなくていいんじゃないかと思うんだけどか<笑><笑><笑>なんかもう生きてるっていうこと自体をなんかこう肩肘張らずちょっと肯定してみるみたいなこともそうかもしれない、ね、それで本当に十分だよねただ私が多分質問を送ってくださった方18歳とか19歳だよね。 うん、十代とかじゃない。ね、そうだよね、うん、私が十八、十九だった時はまだ宝塚にいたので。ま、宝全類になることが目的だったんですよね。 でもそれはやっぱり良くない。うん、だって1819でそれがね、うん、自分に合ってるかどうか分かんないんだもん、うんうん、絶対に分かんないで、それがそこに幸せがあるかどうかもやってみないとわからないし、うん、そんな人生の早い段階であのやっぱ決められないし迷っていいし分かんなくて当然だし、うん、本当に決めなくていいと思うんですよね。でも自分がその、うん 年齢だった時にあの生きてるだけでいいんだよって言われてもなかなかしっくりは来なかったかなと思う、うん、今だから、うん、本当に毎日本当に何もしなくてもできなくても仕事しててもしてなくても好きなことが見つかってても見つかってなくてもなんかね本当に日々日々過ごせてる命をつないでるだけで本当に十分だって今はよくわかるんだけど、うんうんうん、自分がその大変だった時若かった時に、うん、なんか。 こうならなきゃとか何かにならない、うん、なれない自分はだめだってものすごく思ってたことは確かにねでもそっか1819の時振り返ってみたら私もう18の頃まだ写真やってないしね16歳でカンボジアに行ったんじゃないっけそうでも別にすぐにこうじゃあ自分が経験したことを具体的にこれに生かしますっていう、うんうん、その具体的な何かみたいなのは 見つかんじゃまだ写真やってないのす大学生になった時とか写真のしゃの字もなかったし想 像, 像もつかないかったよね写真の仕事に就くみたいなのえじゃあラジオでパーソナリティをやるとかテレビのコメンテーターになるけど全然まだその時はラジオは好きだったよね、うんうん、だから、うんうん、なんか興味のある ジャンルみたいなのはあるし、うんうん、自分がこう心地いいなって思う、うんうん、例えば、ね、あ, あったけど、うん、なんかそれを具体化するまでには至ってなかったし、うんうん、具体化できないことで別に焦る段階でもないのかなっていうのはすごく思う。うんうんうんうん、なんか今はこう、あ自分これ興味あるなとか、自分これ心地いいと思うなっていうこと、うんうん、に、なんか自然とその気持ち。 を、うん、持つっていうこと自体が、うん、大切なような気はするね。自分のことがまだわかんないよね、その年齢だと。うんそうね。なんかうん、全然わかんない。わかんない。だから、<笑>かか何が好きか、何が向いてるか。まあ、好きなことと向いてることも違うと思うけど、でも、それも何もわかんないよね。まあ、私、そのね、<笑>その時は絶対自分は舞台人になるんだと思ってたから。<笑>それが向いてる、<笑>向いてるんじゃないかろうかと思うけど。 ね、すごい苦しかったし今私全然違う仕事してるってそれが私の幸せだから、うん、それは何だろうねあの見つからなかったり見つけたと思ったら違ったりしても変わっていってもいいし、うん、なんかそれでいいんじゃないかなと思う昔大人に焦らなくていいって言われても全然響かなかったから本当に申し訳ないんだけど<笑>でもやっぱり本当に焦らなくていいし本当にやっぱり生きてるだけで本当に良かったんだなって。 本当に今のこの年になって思います、うん。なんか質問者さんがね。小学校3年生の頃から幸せを探してるって書いてくれてて、うん、あなんかすごくきっと大変だったんだろうな。っていうのは読んでて思いました。た、うんうん、だね、なんか他にも、うん、例えばこうこういうことにしんどいとかどうしてますか？っていうメッセージがたくさん来ていてですね。うんうんうん、これは渋谷のだるまさんから。 いたた。だきました私は境会性パーソナリティ障害の当事者です。コロナで誰かと電話しようとかオンライン飲み会をしようと言われていますがそんな強いつながりの友達は私にはいません。ただ精神科医、地域活動支援センターや就労移行支援の施設のスタッフとのつながりあるいはゆるい時々連絡するような友達や母親の存在はあります。 私は人との距離感が近いとだめですが強いつながりばかりが推奨されるようで生きづらいです。私は仲間という言葉が非常につらい時があります。東さんと安田さんは強いつながりと緩いつながりについてどう考えますかというとですどうです。 ものすごく人によよってだだと思うんだよ ね,、うんうん、うだねすごい密なのが、うん、こう好きだし、うんうん、それが心地いいっていう人もいるかもしれないしでもなんか、うん、私なんか例えば小学校とか中学校とかすごい息苦しいって思うことって何だったんだろうなって今振り返って、うん。 って言語化できるけど、うん、やっぱり例えば一つの教室の中にいてう基本的にこの教室の中で過ごしてください、うん、隣の人、うん、に, <笑><笑>に行くのはやめてくださいこの例えば30人とか40人の中、うん、必ず仲良くしましょうみたいな あ, あのリはやっぱりちょっと<笑>あくまで私の場合だけどすごい息苦しかったんだと思うんだよね、うん、だから、うんうん、やっぱりこう強いものが 正しいんだとか、うんうん、こう逆にこう薄いものが正しいんだとか、うんうん、なんかその密度の心地よさを人にこう知いないっていう。それはそうだね。ね<笑>でもなんか自分で<笑>自分で内内面化しちゃうよね。うんあのこういう。 だから今だったらオンライン飲み会が推奨されたり電話することが推奨されたりたくさんの人とつながってた方がよくてでもそれは何だろう親友って呼べる人がいた方がよくてとか何だろうそれがなんか規範になっててしんどいのかもね私全然そんな風に思わないから自分は何人くらいの人とこのくらいの頻度で電話したりしなかったりでとかって自分の中にもあるからそれはきっと人と違ってるんだろうなっていうのはよく思う。でででもそれ全然いいと思うんだよね自分が楽にきをる 形成の取り方が自分の中で分かってれば、それであなんかそんな少ないのダメだよとか、うん、もっと多い方がいいよとかそういうのはないじゃないかなと思うね。そうね。も、うん、うね本当になんかそのあくまでも私の場合はだけど、なんかその複数心のコミュニティを持つみたいなことの。うんうん 生き心地ののの良さみたたいいななはももしししかかしらあるれ、ね、それはちょっと密度とはまた別なのかもしれないけど、ね、例えばその学校ですごいしんどいことがあっても、うんうん、別の全く学校とは関係ないこう、うんうん、コミュニティの中に居場所があって、うんうん、学校の人間関係がしんどかったらこっちに心の逃げ場があると か,、うんうん、かお便りをくださったこの渋谷のだるまさんはもう精神科医の方だったり、まあ、緩くつながってる友達だったり。うんうん こうお母さんの存在だったりとか、うん、もうすでに複数、ね、心のコミュニティっていうのがあって、うんうん、なんか自分から自分をこう否定する理由も相手からこう、ね、そんなコミュニティのあり方はだめだみたいな理由<笑>、えー、もないなっていうのはすごく、ね、思うすね。うん 境界性パーソナリティ障害っていうのはでも診断名の1つだからそれ今の状態であの病院に行ったらお医者さんがあの便宜上、お薬を処方したりするためにそういう診断名をつける。 こともあるから、うん、でもそれは別にそこに私はこうなんだっていうことを何だろうアイデンティファイしなくても、まあ、してもいいけどしなくてもいいのかなってい う, ふうのは思ったかな、うん、私もあの境界性パーソナリティ障害っていう診断名をつけられたことがあって、うん、で, でも十何年前なんだけどその時はなんかすごい人格障害なんだってすごいショックだったんだけど私が人格障害昔はそう言ったんだけどね境界性パーソナリティ障害私ってそうなんだってすごく思ったんだけどでも私は私だし今の症状があって病院にいたら そういう診断面がつくけど、私はそれがすべてじゃないないと思うし、なんだろうねそこにあのー、すごいとらわれる必要はないのかなって思いました。う ん,、うん、ほんとね、それがすべてではないわけだからね。うんうんうんうん。うん、なんかもう一つご紹介をしたいんですが、はいえー、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。また。